えー、おはようございいますムすっぽで十円旅人でやってるんですけどね十円旅ってなんやねんってね方はね動画概要欄ご覧くださいえっ、ー、とどうですかここの場所はすご い, い, い場所やってことがね多分伝わってると思うんですけど、まあ、意外と寒くて寝れなかったんですよね、えー、ただねゆっくり寝ることができたんでね、えー、まあ、頑張っていきたいと思うんですけどね今日はね目標金額をねちょっと設定しようと思ってて800円これでいきたいと思います はい、そんな感じで10円旅行ってきます 来たーい草津ってなんか温泉有名なんでしたっけ、うんね、なんかちょっと教えてほしいんですけどその観光スポットとかえ、ね、ここら何かがいっぱい浮いてますやばい風が強くてフェイズシールドが口に「うん」ってなってくっつく。 ちょうどお昼れななかかっっったですよやややいいいちちょょととけはああ、んまりうっぱなしだけど俺<笑>に行こうかなんえっ邪魔します。な い き, れいにした先にきれいにしてますね。これ 塗ったって<笑>ベンガラっていう 柄, 柄、色ってことですかそ う, そうそう、ベンガラって自こで知らんかなちょっとごめんなさい、ちょっと知識が65って言ってましたっけ 6, 6あ、そっかそっか。僕のお父さんが昭和31年生まれやから。おお、そうやな。結構だからね。俺やな、どうせだよな。二つ下、うん、どうせだよな。一番。 そな自分らの親父で結構苦労しとって苦労してますかねというのはな、はい、だから一次追う職業なんよあ生まれたのがあの就職したんがあはいはいうん生まれた時はまだ平和の時やええ時や俺らみんいなもん で, で俺は一番まあ一番やのは段階代やけどな70から77歳、はい、が一番変ええしてえ一番ええかまあそれも頑張ったけどなどこもどこもかしこもブラック企業でこき使われて 24時間働けますか言うて。芝かれ、どっつかれ。飲み屋だけガーンまたれて。無茶苦茶な世代や。俗にエコに向あるまで言うて。外国行って、外国の中国でうまく騙して、もう日本にばんばん安い出てやで、はいうんまあ悪。悪く言えばひどいことするたんやけどな。でもそういう時代やったんで、俺らの時代はその、ね、そ、うんな後なんちょうどあのー、 だから世代っていうのはあの学生運動のな、ああはいはい、全、はい、学連とか、うん、めちゃくちゃ人とは一ないねん。めちゃくちゃええじゃん、ま、火炎瓶とかあって、うん、今は東大 で, で、ほら、それ見れただよ、で、違うと、ん、きや、うん、もうそれみんな楽しみでよ、浅間山荘事件とかよ、はいはい、24時半やったからな、ケガ出してうちごだよ、みんな言うたから、<笑>あんまり<笑>ああ、撃たれましたとか言うてよ、もう、もろに撃つしかね<笑> よなんで歌えんねや言うて<笑>それから考えたら時代も変わりましたねうん何も釣れとかしゃぶしょおるわよもう俺しゃぶはそれ高かったんやしゃぶって覚醒い剤やあ覚醒い剤うんみんなみんなしとったんや俺俺俺二の人とったっすか不良は大体一とだたん不良は俺は半不良やったから、えーえー 俺の世代は、みんな半売るやん、はい。で、ちょっと出来の悪いアホは売っちゃうね。ああ、ね。うん。まあ、しゃぶあかんの言うて、そんな簡単に手に入るんですか。かんだ入ったけど、高かったんや。あ, あの当時じゃない、今で言ったら、一回売るのになら、六万、七万ぐらいするのよ。はい。今、二万ぐらいじゃん。二万欲しんじゃん。うん。あ、もう、普通もうでっへんやな、元々よ。ほれで、シールド、ボンド。が安い。安くだったんやな、お 安, 安くだったんや。 うん、なんか昔ってあのなんか疲労疲労ボウというのはしゃぶないんかかぶせないんや。あそうなんですか、ね。疲、う、労、ん、ポンっていう別のやつがあるんじゃないんですか。かゃじゃじゃじ疲労疲疲疲れ疲労な疲労、はい、がポンと治るごつ理由なことで疲労ボウ舐めなったんや。ええかぶせないんや。えそれもだからもう公認やんで。公認のまあ、麻薬エクドセ。そうそうそうそうそう元気とく。 うんうん、あなたは今で言うエナジードリックどころちゃうで。ははははうったしの顔、ーッちからくじゃんとか言うたから。<笑>それで日本人は24時間働かせたわけ。そうそうそ う, そう、う騙されるよ。国こだましょっ<笑>たんよ。<笑>うん。おっとったんどうぞと。それでいつからそれ禁止になったんですかだから覚醒剤よってな。あれはもう、だから戦争中も、みんな戦争行くときにサブ打って戦いに行くんだよ。そうせなもう。 あ分かるやん、はいはいうん、怖いですもんねそうそうそ う, そうビビってもってもう戦争なて当たり前や道路国のせいやん、うんうん、でそれでまあ安く売れた ん, じゃん今でも安く売れた国の国営企業とかって当たんじゃんやこっそりやっと思うけどな黙ってでそれでまああんまいこどうぞされていっぱいあるもんは騙されてようんであとあと後遺症とかいろんな問題が出てきて、うん、あのー 気にしなったもう国が滅びるようかにああいう店でってもいいやん。るだ誰だよあへん。なります、ね、で、そのとりに、郊外問題がいっぱかったから。ああ。森永磯、PCB 汚染、水俣の門見、水銀、で、郊外学、妖怪事コンビニながら大阪、神戸、東京。はい。うん。それで来たい俺ら。行 き, 行きたい な ん, かこれなんて何にも書くね<笑>いろんなどこ入っとこ書いてるからな。ほんまやで<笑>。今なんて。今大丈夫ですか元気ですかええ。まあ、まあ、だいぶ驚いてきたけどな。まあ、66歳。容疑できたな、思って、うん。持病とかは大丈夫なんですか持病な。俺、お前さんやでな。内臓器はまだええんよ。最近ちょってうと、あの、おたまりで、高血圧だと。 自分で言うのも心配も分かってもない感じでな。脳はコン だ, だけ喋ゃれることなま だ, まだな。バタバな、ピンピンせん。ええー、かなー思ってな。分、う、か、ん、らんけどな。い、え、つ、っと、倒れか、うんかよ。だからその覚悟はもうみんなしてるやん。うん、だからもう明日生きてるか分からんから、ういうことしたらやんもんで。ういうことしてるやん。なるほど。うん。でもね、働いてるのよ。お、ま、前、あ、いかにしときよ、いって。あれ、アホ働いてんね。ああ。分かる自分ら感じて分かるやろ。 わかります、ね。もう十分やろ、言うて。そうですね。うもう金が、もうな、欲がなくなるんだ、だんだんと。はいはい。物欲、食欲、性欲なくなるやん。な、金見て、いらい飲まへん。いらんす。本場やで。いらん俺年金でな、あのー、年間百な百約180万持てんのよ。はい。あのー、税込みで。はい。で、税、所得が180万言うたら、 えー、っと、所得税、介護保険、で健康保険で何べよな20万ぐらいはわ。だから実際160万で生活や、うん。ということは、まあ会社員みたい前だけなもんなあのけ、ー、な、月12、3万いけるのよ。で、不出金やん、借金なかったら、はいあ。で、株やってて株出ちゃうと対象金、退職金1000円ちょってといけるよ。で、1000万ちょってと。 運、う、用、ん、やってやるんだとてのそれはいとってますね<笑>いや取る言うたじゃないですか<笑>なんかおもろいこと言うた言わなあかんか言うて<笑>おお今の若者頑張れよ<笑>命がけで働け<笑><笑>俺ならなそんなもんあの権利権利ばかりと生徒義務を果たせ義務を<笑>ああ届きましたもう<笑><おか><笑> 権利ばっかり一緒に今の若いもんあんまに余っちゃろいあおボケかそう<笑><笑>権利ばっかりいけお前働きも税金も抑えめとお前あおんなら、はい、以上、はい、市役の王さんでしたしっかり使わせてもらうんで<笑>あのー、<笑>ヒロポンのくだりも使わせてもらうんでちょっと<笑>マジかなじゃつげて国に騙されるね国に<笑>もうポリシーを持って行きなさい<笑> 人がたかか。きき届ましうな豪華なお昼ご飯んごちそうなります<笑><音声><音声>そう。えーえー、そうなんなで。いや ああ<笑><事な><笑>、ありりががととうううごござざいいいいいいいままます。す。す日本のたた。大ななな。ななじゃししよさら。ま、だど、はい、どこかかかでででで旅てるるわわ。それはないですかそれれははははん。はい。はいい はい、というわけで800円あっさり達成しましたねいやーもう火もだいぶ固めてきてるんですけどいやー大丈夫この旅の趣旨って何やったっけこんにちはちょっといいですか何今何してはったんですか今何してはったんですかしょんべんあ、しょんべん なんかずっと動かへんからちょっとかかしかったと思いましたよえ。ちょっと僕ちょっとあの歌手目指してまして歌手はい、うん、ちょっと聴いてもらえませんか。いやあの分かる歌歌うんで分かる歌歌うんで。 一回だけ聞いてもらっていいですか。あの聞くだけ。はことってもらえ<笑>何者さんよ<笑>、ね。旅しながらゲイやってるんですよ。歩くながら。旅しながらゲイやってるんです。何やってるって？ゲイゲイです。 ゲイはいねちょね っ, て何ってこと今晩ちょっと止めてもかんない<笑>ですか<笑><笑><笑><笑><笑>